岡山県内の市町村地区対抗で争う第12回晴れの国岡山駅伝競争大会、岡山陸上競技協会主催が岡山市内で開かれ、岡山市帰宅チームが1区から首位を譲らぬ独走で、2大会ぶり3度目の優勝を2時間15分29秒の大会新記録で果たした。大会は新型コロナウイルス災いの影響で3年ぶりに開催。 旭川百軒川ランニングコースの9区間4295キロで19市長24チームの中学生から一般までの選手が力走し、タスキを繋いだ。主催者は異例の個別会見で対応。都道府県大抗女子駅伝で17人抜き、区間新の階層を見せ。 注目を集める岡山県津山市立鶴山中のドルーリーシュエリ、シエリ選手が中学女子区間の3区3キロに登場。9分40秒で区間記録を7年ぶり20秒更新し、3人抜きで2位に浮上。区間2位とは37秒差と格の違いを示し、倉敷市立小中の北村橋選手と共に優秀新人賞に輝いた。 ドルーリン選手は昨年の全中女子1500メートルで優勝。1月15日の全国都道府県対抗女子駅伝の3区3キロで38位から21位へ17人抜きの回送9分2秒で区間記録9分10秒を更新し一躍脚光を浴びた。 岡山駅伝には新聞社やテレビ局、スポーツ新聞、陸上専門雑誌など20社長30人以上の報道陣が取材に訪れ、走り終えた後に異例の会見が設定された。対抗女子駅伝後、地元の津山市は40ケラ50センチの積雪があったといい、ドルーリン選手は軽めのジョグや屋内でできることをしたが、 調整はあまりできてなくて、コンディションは4、5割くらいとしながらも、その中ではまずまずと評価。一方で、中盤からペースが落ちて伸びきらず終わってしまったと反省点を口にしながらも、順位を少しでも上げ、トップが見える位置で渡せてよかったと振り返った。その上で、津山市を代表して走るので、しっかり貢献できるような走りができたらと思っていた。 沿道でたくさんの応援があったのでしっかり走ることができたと話した。